さあ始まりました「BV1 グランプリー」本日司会を務める酒井ですこの番組ではバーチャルな世界でさまざまな漫才師たちが登場してこの世界ならではの表現を駆使してお笑いバトルを繰り広げて勝者を決める番組となります決着は審査員の頭の上の白いホワイトボードに書いていただいた点数と「いいね」の数の総合点数制ですそれでは審査員の紹介に入ります まず1番席はお笑い大好き人間で有名になった TikToker の吉村優香さんですお笑いは人並み以上に詳しくないので炎上や変なことで気抜きされないように頑張りますいい抱負ですねそして2番席は最近の漫才大会で優勝された売れっ子の芸人とっくりコロボックルのおちょこさんです 今回もよろしくお願いいたします飲みに飲まれて300年あ、間違えました。禁止ないでねどうも皆さんこんにちは。お嬢子です初めての大役で緊張していますがよろしくお願いいたしますそして、最後の司会者あ、失礼しました審査員の大御所芸人の遠藤さんです話で光栄ですよろしくお願いいたします 遠藤です。よろしくそれでは早速やっていきたいと思います。初となる一番手はこの方々です。というわけで、次回予告的な感じでやっていこうと思います。いや、2ヶ月やって疲れました。ねえ。まあ、それは置いといて、えっと、来週から、えー、週に一本投稿をやっていこうと思っています。えー、そのタイトルは、猿とかに、 日常風景というタイトルですこの番組は猿とカニの、えー、日常を切り抜いたようなそんな、えー、屋上での日々を描きたいと思っていますのでぜひとも見てくださいまた、えー、近, 々近々といいますか今月からといいますか、えー、ついに予告していたラジオ番組を始めますイエイイエイイェイイ いやね、本当にやりますよ。まあえっ、ー、と、このラジオ番組は、自分が作ってた創作物をアニメに仕切れなかったり、作品に仕切れなかったりするので、それを持て余さないように、全部詰め込んでしまおうという定義で始めました。まあ自分のしゃべる工場もあるんですけ ど, どうもね、まあ、もっともっと喋れるようになったらいいなと思って始めてます。ぜひ、えー、このラジオ番組を見ていただけると嬉しいです。えー、配信場所は、ニコニコと、 YouTube, YouTube の方は、えー、1ヶ月遅れで投稿する予定です。また、ニコニコの方では、えー、と配信した後、1ヶ月に1本、えーま あ, あ の, 過去の動画を消させてもらうようになりますので、アーカイブを見たい人はぜひ、えー、YouTube に見に戻ってきてくれると嬉しいと思っています。まあね、えー、長くなりましたが、えー、BV1 グランプリの方も、どんどんどんどん、えー、ネタは考えて作ってあるので、 あとは読み上げるだけです。もっと う, うまく面白い、そんなお笑い作品にできたらなって思っていますので、ぜひ、えー、楽しみに待っていただけると幸いです。それでは、えー、See you again ま。<笑>またねー。